みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター・ッションの瀧澤でございます。今回はビクター・ウッテン風超絶ベース・スラップ出たということで、音がこうバラバラと出てくるよう な, なんかそういったフレーズを皆様さにご紹介させていただこうかなと思います。とりあえずやってみます。<笑>今日練 習, フレーズ練習するフレーズはこんなんです。ちょっと難しくて、ここもうまくできるかわからないんですけれども、やってみます。ワン・ツー・スー・フォー・・・ そんな感じのフレーズです。なんかこの1つのパターンがあるんですよ。こ, の<音楽>な ん, こんなフレーズあ、こんなパターン。これあひたすら繰り返していくだけなので、まあ、慣れてしまえばコツをつかんでしまうと結構簡単かなという感じです。ちょっと流れが崩れる と, ちょっと大変なんですけれども、やってみましょう。えーとですね、まず、パターン A。 の4つの音をご紹介してみます。パターン A。レッツスタート。2弦解放サンピングです。で、その次、12フレットをハンマリングします。2弦の12フレットですね。それで、そのままサムアップをします。12フレットをサムアップ。それで、1弦の10フレットをプル。 サムアップしたときのこの動作をそのまま流れるような感じでこのプルできるといいなっていう感じですね。これがパターン A です。で、その次パターン B の4つの音がこちら。っとまた10フレットをサンピングして14フレットをハンマリング。で、サムアップして、えー、プルします。パターン B は。 元使わないでで、すねで。これを A と B 両方つなげると、というパターンになります。でそれぞれと A、B、A、A、A、B、A、A という感じでこの A、B、A、A をワンセットとして弾いていくような感じでしょうか。ちょっとゆっくりやってみますね。こんな感じです。まず A からスタートして。 それで、これを早くすると、みたいな感じになります。えー、うまくできてきたら、ポジションチェンジにチャレンジしていきましょう。ずっとこの右手とこの左手のハンマーリングのパターン、リズムは変わらずに、ポジションだけ変わっていくんです。最初が2弦の12、1弦の10、14というフォームじゃないですか。でその次、この中指の音が1つ下がります。 11、10、14という感じですね。で、その次は2弦から10。で、1弦が9、12というフォーム。で、その次が9、7、12というフォーム。ちょっとここの開きがつらいんですけど。もう一回やってみますと、12、10、14。で、その次は11、 14でその時は10912その時は9712で手順は全く変わらずですなんかそれもうベースという弦楽器を根本的に間違えているような気がしますけどまあそんな感じでございます そのあとが2弦から8、7、12というポジションになって、7、5、10というポジションになります。で、このあとにディミニッシュというスケールでその音をガーッと上っていくんですけれども、2弦の6フレット、1弦の4フレット、1弦の7フレットの3ワ音で。 A, A、B やったらすぐに3フレットそのままずらします。で、もう3フレットずれて、で、最後にもう1回3フレットずれると。で、最後に2弦の17フレットと1弦の14、16フレット。 を、えー、と同じ手順で弾いていきます。こんな感じのフレーズです。もう一回やってみますと、最初はこのポジションから、で11フレットで、10フレットから、9、で8で、7、ディベンシー上っていきます。で、最後は、 A7 スのコードとをなぞって終わりって感じですね<音楽>。こんな感じのフレーズです。どうでしょうか。<音楽>まあさっきも言いました通り、そのある程度このパターン化が。 パターン化されているので、これができればそのポジションを変えていくだけで結構楽にできるんじゃないのかなという感じです。ただし、このサムアップという動作が入ってきたりとかするので、これに慣れていないとちょっと大変かなという感じですね。で も, もう本当にもうそのパターンができればポジションを変えてどんどん楽しめるかなという感じです。<笑>まあこれ、ビクター・ウッテンさんがやっている手癖みたいなフレーズ、ん手癖みたいな手順なんですけれども、まあ、実際、ビクター・ウッテンさんがやっているのはこの。 みたいなパターンですよね。それをちょっとこの拝借して、マイナーのコードを当てはめて、ちょっとやってみたような感じでございます。 えー、本当にね、このベースという弦楽器のコンボを何かすごい履き違えているような気がするんですけれども、<音楽>まあ、こういうのもできるようになると面白いよということでございます。くれぐれもバンドの中とか、アンサンブルの中とかでやって、えー、うざがられないように気をつけていただければなと、あくまでもはったりとして、はったりのネタとして取得していただけると嬉しいなという感じでございます。興味がありましたら、ぜひ収録してみてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、<笑>